日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演本日5月5日は子どもの日ということでシャトレーゼさんの和菓子をいっぱい食べたいと思いますあでも柏餅とかはちょうど4年前のえ子どもの日にいや子どもの日当日じゃなかったかなちょっと食べ出用りしてますので今回はそれら抜いておりますなんか このまあ、子どもの日と言ってますが子どもの日にふさわしいのは こ, のこういうのもで あ, あとはもうまだ食べていなかったシャトレンデさんの和菓子で食べたものを適当に買ってきたって感じですねでは、まあ、今回あまりにも簡単なので、ね、最後は特に美味しかったものを3つに絞ってレビューしたいと思いますがいっぱいありますのであなたも気になったら食べてみてくださいねではまずこのちょっとあんこが分厚めのどら焼きからいきたいと思いまーすおいしい まずはおー結構塊なんこででで美味しそうですではいただきますチャンそれはもちろん食べきれるまで食べますけどおお あんこのさっぱりとした甘さや薄皮の毛邪魔しない生地ほろほろと崩れるなんてのもありますねで時には逆転の発想があったりちょっと洋風のトロッとした食感が入っていたりと連休を締めくくるのにふさわしい幸福な時間ですね う, うだけどさすがにやっぱり無理があったかいやそんなことはないよまだまだこのぼりだって上がってないんだ さてどれがどんな何を私は3つに選んだのかはこの後すぐにレビューしていきますごちそうさまでしたえー、っと薄くて中のあんこはさっぱりしたおまんじゅうやちょっとお米のつぶつぶ食感が楽しめる大福など他にはない個性的なお菓子もいろいろありましたが 今回食べた中で特に一番特に美味しかったと思ったのが今から紹介する3つですまず1つ目、まあ、第3位ですね黒ごま三つ入り団子なんか甘いものが多い中でちょっと黒ごまの香ばしさがあるのがもうここでこれが来るかってい う, ような変化を出してくれてよかったです、まあ、もちろん甘いもの以外のやつも用意しとけばそれでいい話なんですよねだけども甘いだけじゃないちょっと変化が欲しいという場合にはいいと思います。ただ 生チョコ大福にも用意したのですがあの、いわゆるピックや爪楊枝が入ってなかったので、なんか外にまぶされてるのを手つかみで食べるのはちょっとなぁと思う部分があったので、少しそこが残念でしたね。中にピックを入れてください。あれピック入れてくれてたっけなんどうだったんだろう。まぁ、あ、もうちょっと最後の最後で配慮が足りなかったかなって思いました。シャトレーテさん、もしご覧になったらよろしくお願いします。で、第2位は。 こちらのああん巾着持ち入りやっぱり和菓子なんであんこを使ってるスイーツがたくさんあったのですけどこの中でもこのあん巾着はもう本当にあんがそのまま乗っているので甘さを直接ダイレクトに感じることができましたで中に入っているお餅なんか餅の中にあんこが入っているのであんこで餅を詰んでるという逆の発想になっていることでよりあんこを強く感じることができて美味しかったです コシあんなので粒あンバージョンもあったら食べてみたいなおはぎみたいになるかなだんだろもしあなたがお餅とあんこどちらかといえばあんこを多く食べたいというのであればこの餅巾着じゃなくてもあん巾着だあんチャキンだもう何が間違える気がするぜひ食べてほしいですねで一番おいしいと感じたのはこちらのこいのぼりいちごあんクリームだからいちごあんなので甘酸っぱさが広がってくるんですね噛んだ瞬間にです さらにお餅が入っているのでちょっと弾力も楽しめて子供の日にふさわしい甘いほどしい誰でも食べやすいスイーツだと思いましたこれは、ね、端的周囲の生地はどら焼き生地で、ね、端的に言えば折りたたまれたいちごあんのどら焼きですねさらにお餅が入ってあなたもあなたもこれで食べるこいのぼりを味わってみませんかというわけで今回の代表であるいちごあんクリームは。